私たち日本人も真剣に考える時が来たのではないでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。戦闘を続けるロシアとウクライナですが、ベラルーシで停戦協議を始めました。協議は一旦終了し、再協議することとなりましたが、 ウクライナは EU へ正式加盟を申請し、ロシアも侵攻を継続している状況において、停戦につながるかどうかは不透明な状態です。一方、今回のロシア侵攻は日本国内にも思わぬ影響を及ぼしています。静岡朝日テレビのニュースを引用します。交渉によって、 解決の糸口は見つかるのでしょうかウクライナのゼレンスキー大統領は27日、ベラルーシのルカシェンコ大統領と電話会談し、ベラルーシとの国境でロシアと交渉を行うことで合意したと表明しました。交渉に前提条件はつけないとしていますが、ゼレンスキー大統領は、交渉の結果には期待していないと述べ、進展に 懐疑的な見方を示しています。ロシア、ウクライナ、それぞれの交渉団はすでに現地に到着した模様で CNN はウクライナ政府交換の話として話し合いは現地時間28日の朝から始まると報じています。一方、ロシアのプーチン大統領は27日、軍の幹部らを招集し核を含む抑止力部隊を 限界体制に移行するよう指示しましまた今も戦闘が続く中、事態は一層緊迫しています。こうした中、民放のテレビ番組に出演した安倍元総理は、NATO 加盟国の一部が採用している核共有政策について、日本でも議論すべきだとの考えを示しました。安倍元総理大臣、 世界の安全がどのように守られているのか、現実の議論をタブー視してはならない。日本の国民の命、国をどうやったら守れるか、様々な選択肢をしっかりと視野に入れながら議論するべき。同時に安倍元総理は、被爆国として核を排列する目標は掲げなければいけないし、 それに向かって進んでいくことは大切だとも語りました。しかし、仮に各共有政策を採用すれば、日本が堅持する非核三原則に反することになります。一方、ロシアの軍事侵攻をめぐっては、SNS 上などで、憲法9条で国は守れるのかという懸念の声も上がっています。9条改憲に反対する 共産党の C 委員長は先週木曜日、自身のツイッター上で次のように訴えました。日本共産党 C 委員長。憲法9条をウクライナ問題と関係させて論ずるならば、仮にプーチン氏のようなリーダーが選ばれても、他国への侵略ができないようにするための条項が憲法9条なのです。これに 静岡5区選出自民党の細野豪志衆院議員が反応しました。静岡5区自民党細野衆院議員。論ずべきは憲法9条があれば日本はウクライナのように他国から攻められることはないのかということ。残念ながら答えはノーだ。市委員長のロジックでは他国のための憲法9条になってしまう。 日本維新の会の松井代表も c さん共産党はこれまで9条で他国から侵略されないとおっしゃっていたのではと投稿しています。開会中の静岡県議会では28日、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を非難する決議を全会一致で可決。力による一方的な現状変更の試みであり、ウクライナの 主権と領土の一体性を侵害する明白な国際違反で断じて容認できないなどと強く非難しています。とのことです。まあ、お花畑の住人以外の人にはすでにかなり前から当たり前のことだったわけですが、憲法9条の存在意義とはということが改めて疑問として浮かび上がってきたと言っていいでしょう。 昭和の時代、日本の戦後教育がアメリカによるウォーギルとインフォメーションプログラムによって作られたものだということすら知らない日教祖が徹底的な反日教育を施したことによって憲法9条は議論することすらタブーという雰囲気でした。それがここまでようやく来たというのはある意味感無量な感じがしますね。しかし、この憲法9条について まやかしと主張してきた日本共産党や社民党は気が気じゃないでしょうね支持者のツイッターにもそれが現れています憲法9条の理念それ自体にケチをつける気はもうとうありません確かに理念としては素晴らしいものと言っていいでしょうただし憲法9条によって平和が保たれるためにはたった一つ重大な条件があるのです 世界中の全ての国と地域が憲法9条に類する憲法を持っており、かつそれを遵守するということです。この条件がない限り、憲法9条による平和は成り立ちません。C 氏の言っていることはただの奇弁です。日本維新の会、松井代表が言っている通り、C 氏をはじめとする左派の人々は、憲法9条がある限り、日本で戦争起きないと言ってきましたが、 それがただの妄言であることが、今回のロシアによる侵攻で白日のもとにさらされたわけです。C 氏や福島水星などのお花畑の住人は、常に戦争は日本が仕掛けない限り起きないという奇妙奇妙な日本以外すべて生前説を唱えていたわけです。が、当然のことながら、こんな奇妙な説が通じるわけもなく、そんなものは ただの無双だとバレてしまったというわけですね。突き詰めていってしまえば、憲法9条は、日本が侵略戦争を仕掛けることを禁じているだけのものに過ぎず、他国による日本への侵略を抑える効果は全くありません。まあ、当たり前といえば当たり前の話ですね。お花畑の住人たちは、安倍元首相の言う、各共有政策について、 日本でも議論すべきだという説にも脊髄反射で反対をしているようですね。広島、長崎の被爆地の方々がこの安倍元首相の発言に対してアレルギー反応されるのは十分に理解できます。世界唯一の被爆国である日本が核兵器の恐ろしさを世界の誰よりも理解している日本人が核というものに対するアレルギーを持ち 憲法9条という理念にすなりつきたい気持ちはよく理解できます。ですが、残念ながら世界にはそういった日本の考えや理念など、露傍の石ころくらいにしか思っていない国も存在するのが現実なのです。この現実から目を背けることが、果たして本当の意味での国を守ることにつながるのでしょうか残念ながらそうは思いません。これは ウクライナの惨状を見れば一目瞭然でしょう。もう一度言います。憲法9条で防げるのは、日本から戦争を仕掛けることだけであり、他国が日本に戦争を仕掛けることは防げません。平和とは残念ながら抑止力とセットなのです。そういう意味において、抑止力としての核共有の議論を始めることは、大いに意味があることなのではないでしょうか。 仮に、いや、他国が日本を攻めてくることなどありえないという人がいるとしたら、そういう人には今すぐにロシアに飛んでもらって侵攻をやめさせてもらうか、もしくは尖閣諸島に行って中国船の侵入を言葉で防いでほしいものです。何時、平和を発さば戦への備えをせよ。これはラテン語の稽古です。 西洋に古くからある言葉です。百戦百勝は善の善なるものにあらざるなり、戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり。これは古代中国の名標法家孫子の言葉です。陽の東西を問わず、平和とは抑止力があってこそ享受できるものだというのは常識なのです。